FPV ドローンレースをやっていて機体が多すぎてどの機体が壊れてどの機体が大丈夫かっていうのを忘れちゃったことってありませんかそういう時にこのアプリがあれば解決できるかもしれません今日はですね FPV ドローン向けに僕がちょっとアプリを作ってみたのでそれについて紹介していきたいなと思いますその名も FPV マネージャーといって自作ドローンに特化した管理ツールで機体ごとにカルテを作ることができます FPV ドローンとか特にドローンレースとかやられている方だと、まあ、外に出て飛ばして帰ってきて、まあ、どの機体がどんな感じに壊れたかって忘れちゃうことってないんですかねあとは周波数とか前回飛ばしたものを忘れちゃって毎回確認したりとかあと機体の不具合を記録しておきたいときあとはドローンレースとか撮影に一番いい状態の機体を使いたいときに FPV マネーージャっってていいうのが役立ってくると思いますこのアプリでできることは機体ごとに、えー、パーツの構成とか、えー、周波数あとは修理歴とか故障歴っていうのを、えー、機体ごとに保存して、えー、後で確認することができますでそれによって、えー、機体の修理とかっていうのを効率化することができます、えー、僕も今まで今話したような、えー、どの機体をどういう風に壊してどう直せばいいんだっけっていうのを忘れちゃったりとか えっと、それを確認するために時間がかかってしまったので修理にどんどん時間がかかって全然飛ばせる時間が取れないっていうことがあったのでそれを解決するためにこのアプリを作ってみました。ではちょっと簡単に使い方を紹介していきたいと思います。はい。えー、まずですね、この動画の概要欄にあるアプリのリンクを押してみてください。そうするとですね、えー、こんな画面に来ると思います。 一応このアプリはブラウザでも使うことができるんですけど、えー、他のアプリと同じように、えー、端末にインストールすることもできるのでやっていきたいと思います、えー、まずはですね、えー、Android だとここにアプリのアプリをインストールっていうのが出てくるのでこ れ, これを押してもらって、えー、FPV マネージャーインストールを押すとですね、えー、ホーム画面に追加することができます iOS の場合は、まずはリンクを押してもらって、えー、ここではなく、サファリで一回開きます。そして、この共有ボタンを押して、ホーム画面に追加を押します。そうすると、追加できます。はい、こんな感じ。はい、こんな感じに、えー、FPV マネージャーを追加することができました。 そししたららこれをを押ててもらって、えー、画面を開きますそうするとこんな感じに「ようこそ」って出てくるので、えー、ここにメールアドレスを入れてもらうかこの下の、えー、Google アカウントからサイ ン, インしてみてください、えー、メールアドレスだと登録したアドレスに、えー、番号が送られてくると思うのでそこの番号を入れてもらうとログインすることができますで、そうするとこんな感じに、えー 画面に入ることができました僕はもう使ってるのでこんな感じに機体が出てきますで。ちょっと中身を見ていこうと思います。これが僕のレースキーですね、今ちょうどここにあるものを登録しました。こちらを見てもらうとこんな感じに5740の周波数とフライトコントローラー、ESC とか中身をパーツごとに登録することができて えー、カルルテの方にはこんな感じにトラブル例えば、えー、受信感度が悪かったりしたら受信感度が悪いっていう風に保存してもらえれば今後同じことがあれば受信機を交換するっていうのを検討したりとかっていうのをすることができると思いますじゃあ実際にですねもう一個この機体を登録してみて使っていこうと思いますはいではですねちょっと実際にアプリを使っていきたいと思います はい、この機体を登録していきたいと思いますはいちょっとこれ3号機もう追加してあるんですけどここから追加していきますまずはドローンを追加をしてもらってまあ適当に、まあ、写真を追加したかったら追加してもらって<笑>こんな感じではい撮りましたで OK を押して ア ッ, プロードしてアップロードが終わったらこの右上のチェックボタンを押してもらうと新しくこの左上に追加されますでここを見るとこんな感じにまだ写真しか入ってないのでパーツを追加していこうと思いますパーツはですねこのステータスのところに出てきますでステータスにはこんな感じに周波数も登録できるので、まあ、F1 とか E1 とか F4 とか 決められますはい、で、えっ、ー、とまあ F4 だったとしてパーツを追加します。でパーツっていうのはこの、えー、ドローンがどんなフライトコントローラーとかモーターとかを積んでるっていうことを保存します。はいえー、でタイプは、まあ、FC フライトコントローラーだとしてまあこれはえっ、ー、とフ u r リアス、まあこんな感じでしょ。 まあ、しょうか F7 でまあ、一応写真乗、まあ、っけても乗っけなくてもどっちでもいいんですけど一応写真を撮っておきますはいこんな感じでで OK をしてまあ、メモなんか入力したいことがあれば入力してということもできますはいでこんな感じでアップロードが完了したらこの右上のチェックマークを押せますそうするとこんな感じに周波数の下に FC が追加されます で、えっ、ー、と、そんな感じで、えー、パーツはですね、ESC、VTX、レシーバー、モーター、カメラ、プロペラキャ、キャノピー、フレーム、LED、その他っていう感じにありますね。今のところはそんな感じです。で、えっ、ー、と、パーツをですね、このパーツリストから追加するっていうのもできます。今はですね、こう追加するパーツがないんですけど、パーツリストっていうのは、この一番下にあるパーツっていうところを押してもらうとこんな感じに、ね。 今、まあ、テストで入力したものが出てくるんですけど、まあ、ここプラスを押してもらってここからも追加することができますここで追加したものはパーツリストに乗るだけでドローンには登録されないので先ほどの手順を押してもらうとえそこにパーツリストに追加されるのでそこから登録することもできますであとは、えっと、カルテですねカルテを押してもらうと こんな感じ修繕積みとトラブルその他っていう3つの項目があるのでまあ例えばトラブルだったら何でしょうかまあ適当にあの実際にトラブルが起きた時にはその症状を入力してもらってでえっとまあ写真を追加したかったら写真も追加することができますでチェックをしてもらうと今度はですねカルテの方にこんな感じで保存されますでカルテにはですねさらにこんな感じ 詳細が出てくるんですけどまあ何かメモを残したかったりしたらまあモーター回らないっていうのでもし解決したらチェックとかあとは何でしょう、ね、モーターを交換しましたとかえっとさらにここにメモを残すこともできます、まあえー、削除したかったらここで項目を削除できますまあ基本的な機能としてはこんな感じですなのでえっと自分でその ドローンに起きたことを保存することによって、後から何が起きたっけっていうのを忘れないで済むっていうのが基本的なこの FPV マネージャーの役割です。はい、こんな感じで、えー、FPV のドローン管理することができます。えっとですね、このアプリは僕が個人的にこういうアプリあったらいいなと思って作ってみたものなんですけど、多分同じ悩みを持っている FPV パイロットの皆さんがいると思うので、えー、もしよかったらこのアプリいいなと思ったら、えー、使ってみてください、えー、実際に使ってみるとですねやっぱりあのー、どんなことがあったっていうのが、えー、思い出せるので効率的に修理することができてもっともっと飛ばす時間を取ることができますで、えー、このアプリも、えー、作り途中なところもあるので是非、えー、皆さんの感想をこの YouTube のコメント欄とか Twitter とか にせてて、えー、感想を教えてください皆さんのフィードバックを元に、えー、もっともっと使いやすくしていきたいなと思うので、えー、ぜひ使ってみてください、はい、今後も何、えー、かアップデートとかあったら、えー、それも動画で紹介できたらなと思うので、えー、気になる方はチャンネル登録もお願いします高評価もぜひ、はい、では皆、えー、さん、えー、ぜひ使ってみてくださいではバイバーイ